こんにちはこんにちは角田稲瀬組ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今から演武する演目ですけれども夢見草桜を舞うころという桜をテーマにした曲になりますのでぜひご覧ください 春ののにルイスなきて桜舞う。<笑> ありがとうございました。皆さん